パンペルミン。何。地球生まれ地球育ちの異星人、イバメテアライドです。ブルさん。何、何、何、何、何、何、何。パンペルミン。<笑>いや、ここ、図書館だからさ。静かにして。こんな国際式の本、あってたまるか。知らんよ。サンタフェある。知らんて。知らんよ。なんでサンタフェ探してんだよ。パンペルミン。やめろ、さっきからその変なの。変なのって何さ。変なの。 変なのってなんさ変なさあー変なさやめろおかしくなるここ図書館だからお願いだから静かにして し, しふんしーしー し, し, しな、な、何してんのごサごサえっと、いやしいって言われたからおしっこしなきゃと思ってやめろーうるさい ごめんなさい<ス><ス><ス>